こんにちはデュエルですまずはスジ彫りに使う道具の紹介をしますこちらは配給さんから出てる幅 3mm のスジ彫り用ガイドテープこちらはドラパスさんから出てる両針のスプリングコンパスディバインダーとも呼ばれますが針の長さ針と針の幅の調整をすることができますスジ彫り動産から出てる 0.2mm のタガネを使用します続いて100均とか言ってる金ヤスリですこちらは紙ヤスリ400番と800番を用意しましたスポンジヤスリも同様に400番と800番を用意しました ヤスリの番手は特に決まりはないですではまずディバインダーを使って当たりをつけていきます同じ感覚でラインが引いてあったりすると綺麗に見えたりしますのでディバインダーの塊を少し出しまして縁に沿ってラインを引いていきますこの時深くラインを入れる必要はなくて白いラインが見えれば問題ないです針の長さを調整すれば既存のディテールに沿ってラインも引くことができます続いてまっすぐラインを引くためにスジ彫り用のガイドテープを使用します このテープは一度剥がすと粘着力がかなり弱まるので他の場所で使うとしても1回までかなと思います準備ができたらラインに沿って10回ほど同じ方向に力を抜いてラインを引いてくださいカスがたまって最後の方ラインが引けてなかったりするので逆からも引きます回数は同じように10回これで筋彫りは終わりなんですがこれだけだと筋がガタガタしていてとてもかっこ悪いです ちなみにガイドテープを使用しない場合はゆっくり優しく何度も何度もラインを引きましょうちょっと難しいですがここからが大事な工程となります金ヤスリの角を使って整えていきます引いたラインの縁をなぞって整えていきますヤスリがけした縁が多角形になることによりラインが立体的に見えてきます金ヤスリは番手が荒いので紙ヤスリを使って滑らかにしていきます先を斜めにカットすることによって溝のヤスリがけがしやすくなります ガタガタがなくなるので見栄えが良くなるのはもちろん墨入れする時もかなり綺麗に入ってくれます私はいつも400番と800番番とでヤスを行っています続いてゴッドハンドさんのスポンジヤスリを使って表面処理を行います筋彫りの時に間違えてしまったラインもこの時になるべく消すようにしておきましょうこちらも400番と800番とままでかけています今回は1つのパーツに筋彫りした側してない側と分けたので比較してもらえたらと思います サフを吹いてみるとこんな感じです色分け塗装ができるように既存のディテールにもスジ彫りを行っていますやすりがけをしたのですみれがスーッと入ってくれるのと溝に墨がしっかり入っているので拭き取りがしやすいです色分け塗装するとこんな感じです手間ですがディテールアップにはとてもいいと思いますのでよかったらやってみてください次回は今回スジ彫りしたところにプラ板でディテールアップを行っていこうと思います